肋骨が広がってウエストが寸胴になる原因は猫背によるる肋骨ががまススペーなななくなったことなんです今回は猫背の解消背筋外腹斜筋を鍛えることで1回でも肋骨が締まってくびれができていきますその結果姿勢が正しくなるため垂れ尻や足汗解決できてきますまずは上半身の筋肉を緩めていきましょう手を伸ばしたら横に振りましょう楽に手を振ってください しっかり。後ろに振ることで。背中が動きます。筋肉を緩めてから。本題に入っていきますので。頑張りましょう。はい、オッケー。手を後ろで組みます。胸を張って、肩甲骨を寄せたままキープです。スタート。 遠くに伸ばす感じです斜め下に引っ張る感じしっかり、ね、胸の筋肉を伸ばしながら肩甲骨を寄せましょうできる人はね一緒に上を向いてみましょうさらに伸びます、OK、手を頭の後ろで組みます このまま体を横に振りましょうあと少しずつね外腹斜筋を使っていきますたまにね下向いたりしてまた前向いたりしていろんなね頭の位置で体を振りましょう 腕を交互に回していきましょう。あと小胸筋肩肩甲骨。ここがね正常に動いてくると猫背が解消されます。まず肋骨を締めるポイントはね、猫背の改善が一番です。猫背が改善されないと肋骨が締まるスペースがないので。まずはね、体を引き上げる力をつけましょう。 今度は上を向いたり下を向いたりして首を伸ばしますスタート猫背が治ってもストレートネックが治らないとやはり体がどんどん前にか が, がんでしまいますからしっかり首の筋肉をね後ろに伸ばして首もね直していきましょう 背中を丸めて胸を張る腰の筋肉が硬くなるとやはりね反り腰になってその結果猫背にもまたなりますんで腰の筋肉をしっかりね動かしていきましょう。 順序をちゃんとねこの動画のように踏んでいくと1回でも変わりますんで頑張りましょう OK 今度は左右に手をついて体を横に動かしましょうスタート腰回りの筋肉が横にも硬くなるとやはり前後にも硬くなってきますから しっかりね、両方形筋っていう、ね、筋肉をね、しっかり伸ばしましょう、腹斜筋もね、やはり伸びた方が、肋骨が締まりますんで、腹斜筋もね、伸ばしましょう、OK、手を頭の後ろに置いて、片足を上げたら、肘を近づける感じ、腹斜筋使いましょう、スタート。 無理に、ね、肘でつけないように体を近づける感じで斜めにうう腹斜筋ましょうふうふうふうふふふふふふ OK 今度は後ろに手をついて手で膝を押さえながら体を。 ひねりながら肋骨をシューと、ね、縮めていくもうだいぶね肋骨が締まってきてるはずなんで。 今の感じで膝を立てましょう交互手を遠くに伸ばす感じでさぞ息しっかり吐きながら足近づけて手を遠くどんどん中を引っ込めます 手を合わせて胸を張ったら今度は背中を丸めるだぞぐーっとお腹を引っ込めながらで胸を張る手を遠くに伸ばす感じでお腹を引っ込めます手を伸ばしながらどんどん肋骨をギューっと収めていきましょうぐーっと収めて胸を張るぐーっと収める 緩める。オッケー！今度は手で肋骨を支えて、ふーと軽く押さえるようなイメージで膨らむことと凹むことを感じてください。スタート、ちょっと体をね。ふーっと丸めていくとシューって吐いていくと思います。また胸張ったら戻ります。ふーっと息吐きながらね。 触ってみてみくださいまた肺を広げるとねあばらも広がりますまたシューと息吐いたら引っ込みますよねオッケー。今の感じで今度は引っ込めたまま息を吸ったり吐いたりしましょうスタートふーっと吐くとね絞っていくと思います 息吸うとね、また少し広がると思いますが締めたまま息吸ってみてくださいちょっと体を、ね、丸めておくイメージでお腹を締めておくと吸う時もあんまり広がらないと思います OK 次は膝立ちです肋骨を触ったまま体を振ってみましょうスタート ちょっとへそをね上向けとく感じで今肋骨がね締まってると思いますそのままね体をね振って外腹斜筋を伸ばしましょう息吐くとね締まると思いますケー。手をそのまま置いて 胸を張ってお腹を締める繰り返していきましょうスタートシューッと収めていきましょうまた広げましょうふーっと収めていきましょうこれラストです頑張ってくださいだいぶ閉まっていく感覚が分かったと思います このメニューは朝や夜、毎日1回ずつやると、ね、確実に、ね、肋骨締まっていきますのでオッケー自分で肋骨触ってみてください締まってきてるよって感じがあったら、ね、グッドボタンとコメントで教えてください。